えー、今日の司会進行は、えー、慶応高校の矢田貝と、えー、大阪電気通信大学高等学校の芦田悠斗と申します。はいはいはいはい、が司会進行をさせていただきます。き、はいはいえー、今日のシビックテックライブ i v e は、えーと、通常、季節月に毎回テーマを決めて、ゲストを招待して開催しているイベントで、えー、4月以降はそのコロナ関係のプロジェクトも、えー、あって、それがきっかけで知っていただい た, 知ってい た, だいた方もいるので、 4月以降は毎月開催でオンライン形式で開催しています、はい。で、現在、この配信は UD トークで自動翻訳中です。えっと、字幕を見るには、えっと、ズームで見る場合は、字幕さんっていう参加者が、この配信の中にいると思うので、その画面を見ていただくと、そこに字幕が流れています。で、アプリで見るには、アプリをインストールして、リンク、この QR コードから 画面を開いていただくと、下の方にリンクがあるので、そこをクリックしていただくと見れると思います。はい。では、えっと、ここで最初に少しズームのアンケートを取りたいと思います。短いアンケートで、ポップアップで出てくるので、答えいただけると。 では、アンケートにお答えいただいている間に、えー、SNS は、えー、Twitter は、アットマーク、コードフォー、JP。Facebook は、アットマーク、コードフォー、Japan。Slack は、CFJ.Slack.com ですので、Slack 参加してない方は、ぜひ、Slack に参加してください。ハッシュタグは、Civic Tech Live と、あとは、StopCOVID-19 JP でよろしくお願いします、はい。では、あの、アンケートを書き終わったというか、選択し終わった方は、 アイスブレイクがてら、チャットに最近ハマっていることを一つ書いてみてください。ちょっと見るか。まあ、字幕さんからマイクラって聞いるけど。マイちゃんマイクラやつってそうですね。ツイッターで。そう、<笑>最近影モッドで遊ぶことにハマっております。<笑>よくわかんないけど。 力なパソコンを手に入れてしまったので。Google <笑>アップスクリプトタスク管理アプリ、ああ、タスク管理ね。永遠の課題。多肉植物ん<笑>言い方っていうのかな合ってると思うけど、すごいな。<笑>鬼滅の刃。ああ愛の不時着。僕の親がずっと見てます。 ツーリングはい。いろいろ来てますが、ありがとうございます。では、そろそろ、ズームのアンケートを共有していただけますか。はい、アンケート、もそんな早く、はい、うん、といか、UT トークの入り方がわからん。あ。えー、っと、お、出ましたね。NPO のプロジェクトに関東よりも関西が。 脳が多いですけど、イちゃん的には、関西のイちゃん的にはこれは、どうなんですかわからなくはないです。<笑>まあ、そんなに争うもんでもないっていうのは、そうなんですけど。<笑>あの、このアンケートは、ね、今日の Civic Tech Live の、あの、紹介するプロジェクトとか、ブリゲードに関係するアンケートを取らせてもらったので、えー、この後の 登壇をぜひ楽ししみにてていてください、はい、では、えっと、プライバシーポリシーをまずご確認ください。えっと、今、この配信は YouTube ライブで配信していて、えっと、最後に集合写真を撮るんですね、オンラインで。で、その時にカメラをオフにしている状態だと、名前が表示されてしまって、逆に、その、まあ、個人情報が見えてしまうので、アイコンの設定を Zoom でしていただくか、まあ、顔、 お面とか手で隠しながら、えー、写真を撮りましょう。はい。で、えー、今日のタイムテーブルですね。えっ、ー、と、7時から5分間オープニング。で、えー、ここから僕と芦田くんで、えー、シビックテックの概要を説明して、その後、えっ、ー、と、地域の、まあ、ブリゲードの紹介をします。していただきます。で、その後、質疑応答を挟んで、えー、プロジェクトの紹介をまたしていただいて、で、その後、質疑応答を挟んで、 えー、各部リゲードコンテストへの詳細な質問というのはその、この質疑応答の時間に質問しきれなかったこととか、あとは、えー、細かい手続きとか、そういう詳細な質問を、えー、ブ, レイクルームブレイクアウトルーム機能という、ズームの機能を使って、えー、開催したいと思います。で、その後10分間で各部屋の内容を共有して、えー、次回以降のアナウンスなどをした後に、えー、オンライン懇親会を。 開催します、まあ、これはあの希望者のみなので、ぜひ気楽にご参加ください。では早速、CivicTech、えー、の概要に入らせていただきます。CivicTech、えー、とはです、ねえー、市民自身がテクノロジーを活用して行 政, 行政サービスや社会の課題を解決する取り組みで、えーまあ、クラウドファンディングだったり、行政データを使ったり、あとはオープンデータを活用したプロジェクトがあります。でえー、とこのシビックテックを世界に まあ、広めるきっかけになったのが Code for America というコミュニティで2009年にジェニファー・パルカさんという方が設立して、えー、現在は80以上の地域ブリゲード地域コミュニティが存在しますで、まあ、この Code for America がシビックテックのルーツになったわけなんですが少し、えー、この Code for America が何やってるのかということを紹介したいと思いますと一つ例としては ClientCom という プロジェクトを行っていて、これはその解釈法とか保護観察の対象になっている受刑者、えー、有罪判決を受けた受刑者を管理するツールです。で、えーまあ、具体的にどういうものなのかというと、受刑者と保護観察官のリアルタイムチャットだったり、えー、こういう面談のスケジューリング、その保護観察官と受刑者が会うスケジューリングから、えーまあ、リマインドまでしてくれるという、まあ、LINE とか s l a k の。 発展版のようなコードファミリカはこれ以外にもその受刑者、有罪ーー判決を受けた人たち の, その社会復帰のためのプロジェクトとかをいくつか、えー、行っていて、まあ、その一つとして今回は紹介させていただきました。はい、では、コ、えードフォージャパンとはコードフォージャパンとは、えー、共に考え、共に作る人々のコミュニティで、えー、2013年に設立しました。コードファミリカの4年後ですね。 で、えー、それまで市民と行政の関係って、市民が要望とか苦情、まあ、クレームを出して、行政がそれをサービスで返すっていう、市民が行政に依存している形だったんですね。で、えー、それを、えー、市民と行政が競争する、つまり、えー、市民と行政が一体になって、えー、企業とか学校を巻き込んで、テクノロジーを使って、アイデアを出して、えー、社会課題、地域課題を解決していこうという。 取り組みを Code for Japan では行っていますで現在、国内のブリゲードは、えっと、80以上ですね、アメリカ、コードフォアメリカに迫る80以上の地域ブリゲード、地域コミュニティがありまして、えっと、もちろんそのコードフォー沖縄とかコードフォーアイズとか、地域に関わるブリゲード、地域ブリゲードもあるんですが、その他にもコードフォーキャットとか、コードフォーユースとか、コードフォー選挙など、地域関係なく、一、まあ、つの目的を持って活動しているブリゲードも存在します。 で、えー、このそれぞれのブリゲードがコードフォージャパンの参加かというとそういうわけではなくて、それぞれのブリゲード地域コミュニティが独立した機関になっています。で、コードフォージャパンもまた一つの独立した組織です。で、えー、とこのコードフォージャパンと世界、コードフォアメリカなどの世界とつないでいるのがコードフォーオールという、えー、アライアンスです。で、コ、えードフォ o ー a l コードフォーオールはですね、コードフォーブラジルとか、先ほど言ったコードフォーアメリカとか、あとはアフリカの方々、えー、にも存在する地域コミュニティ、国内のあ各国のコミュニティをつないでいる緩、まあ、いアライアンスです。でですね、現在、コードフォーオールサミットというのが開催されておりまして、えっと、昨日もいくつかセッションがあったんですが、7月20日の13時から14時にかけて、コードフォージャパンの、えっと、関さん、 など含めた Code for Japan の方が、えっと、コンタクトトレーシングアプリなどについて、コロナウイルス関係の、まあ、プロジェクトについて、えー、登壇、登壇されます。ですので、えー、仕事がない方は、ある方も、えー、7月20日、1時から2時、ぜひご参加ください。この右の QR コードから参加できますので、ぜひよろしくお願いします。 では続いては Code for Japan が開催している各種イベントの紹介に入ります。じゃあ、足田さんお願いします。はい。えーまあ、Code for Japan が開催、共催しているイベントは大きく分けて2つの形があります。えー、定期開催のものと随時開催のものです。えー、で定期開催については、えー、3つありまして、Civic Tech Live、今開催しているこれですね。 で、えっ、ー、と、それとソーシャルハクデーがそれぞれ毎月開催されていて、えー、フェイシングジョーシャンというものが半年に1回くらいのペースで開催されています。で、えー、随時開催のものが STO というものと、えー、テックフォーノンテックというものがあります。えー、まずはシビックテックライブについてです。えー、知って、考えて、つながる、えー。この3つで、えー、と明日からの行動が変わればいいなと考えられて、えー、開催されています。 次にソーシャルハックデーについてです。えー、ワンデーハッカソンで誰でも参加できて、えー、プロジェクトも参加者によって持ち込まれます。えー、現在でこそオンラインなんですが、えー、オフラインの開催時は札幌や神戸なんかとつないだりして、複数拠点で作業することもあります。で、プロジェクトを持ち込んだ人によりプロジェクトが紹介され、えー、興味を持った人が参加する形でプロジェクトをつけ上げていきます。はいえー、次はあ、次回の開催は、 えー、今週末の7月18日土曜日です。えー、はい、えー。次はフェイシングジオーシャンというイベントです。えー、去年は日本と台湾で開催されまして、今年は韓国のチェジュ島にて開催予定です。えー、アジア各国のシビックテッカーや、えー、現地の人たちが集まって実施されます。でまあ、テーマ がいろいろあるんですけども、日本と共通しているテーマもありまして、えー現在が、現在も継続して行われているプロジェクトもあるので、ぜひご参加ください。はいえー、それぞれのイベント同士でつながりがありまして、えー、シュビックテックライブでインプット、えー、しって考えて出会うということをして、えー、アウトプットあソーシャルハックデでアウトプット、えー、手を動かして実際に作るということをして、でえー、と海外に行くという、アジアに行くという意味で、フェイシング・ジオーシャンがあります。 最後に、えっ、ー、と、シュイクテックあの、ごめんなさい、えーと、Code for Japan Summit というのがありまして、これは一年に一度行われる、えー、シュイクテックのお祭りです。さまざまなゲストやによる講演や、多種多様なプログラムがあります。はい、えっ、ーはいえー、と、今年度は、ね、オンライン開催で、テーマは D Design というものとなっていて、えー、10月16日の金曜日と、えー、17日の土曜日に開催される予定です。 えーとはい、次に Code、えー、for Japan と Gav0 という題なんですが Code、えー、for Japan と g は v っは関係が強く、えー、先ほど紹介したソーシャルハックデーなんかは g、えー、ブ v ロのハッカソンが元となって、えー、開催開始されました、えー、そして2018年以降はお互いの交流を進めてきていますはいありがとうございましたでは、えっとまあ、その、えー いろんなコミュニティの中から、今日は7つのプロジェクト、それからブリゲードの方に登壇していただきます。では、早速あ、質問などあれば、どんどんチャットに投げていただければ、あの後々質疑応答の時に、僕らが拾ってそれを質問するので、ぜひチャットにどんどん投げていただければと思います。では、最初の CodeBalls i t e の春木さんの NPO の中間支援が取り組むシビックテック さんよろしくお願いします。じゃあ、共有を。はい、よろしくお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、えっ、ー、とが、画面はどうしたらいいですかあ画面はあの共有していただく。こっちで共有したらいいですか、まあ、はい、そうですね。了解です。 そのその準備をしてす、ちょっとお待ちくださいね。はい、いや、高木君、出せるなら、いやただいあ僕出しても大丈夫ですよ。出ます。ごめんなさい。はい、大丈夫です。 ここですねでは。はい。よろしくお願いします。すま手間取りまして、えっ、ー、と始めましたあの大阪の吹田市、えー、ですね。えっ、ー、と太陽の塔とかがあるところなんですが、えっ、ー、とそこでえっ、ー、と活動していますコードフォース吹田の春樹と言います。よろしくお願いいたします。えー、今回タイトルとした NPO の中間支援が取り組むシビックテックというタイトルでお話をさせていただこうと思います。 NPO の中間支援ということなんですが、NPO は、まあ、あのこういう活動をされている方でしたら、えー、なんとなくイメージは湧くかなと思うんですが、え中間支援ということで、えーまあ、どういう活動をしているかというのを少しお話をさせていただくと、えー、この真ん中にラフォルタと書いているんですが、吹、えー、田市のです、ねえーまあ、市民活動をこう応援するような拠点施設があるんですが、 そこの運営を、えっと、うちの法人の方でしておりまして、で、えっと、いろんな、まあ、NPO とかボランティアグループ、例えば、えー、自治会、地域の団体さんとか、えー、まあ、それ以外にも学校とか、事業者、大学とか、まあ、いろんなそういうステークホルダーをですね、えー、まあ、つなげて、えー、まあ、一緒に街づくりを進めていくと、そういう役割を担っている、 のがまあ中間支援というふうなあ位置づけになります。で、まあ、その中間支援っていうのはですね、えーまあ、日本 NPO センターとか全国的に活動しているような団体さんもいらっしゃれば、えーまあ、大体各都道府県単位とか市町村単位で、えー、いろんなそういう中間支援組織があって、うちみたいに行政の 市民活動の支援センターみたいなところを運営している団体が多いのかなと思います。大体こう1998年に NPO 法ができた以降ですね、まあ、各自治体でも、まあ、そういう NPO 法人をどんどん増やしていこうとかボランティアの活動を活発にしていこうということで、えーまあ、そういう行政の方向性に合わせて民間でもいろんな団体が立ち上がっているというところですね。 で、えっ、ー、と、まあ、僕たちみたいな、そういう NPO の中間支援、えー、っていうのはですね、大体こう求められる、まあ、役割としては、えー、ボランティアコーディネーションというような、まあ、ところが求められたりするんですけれども、まあ、これ日本ボランティアコーディネーター協会が出している、まあ、8つの役割っていうのがあるんですが、えー、受け止めるとか、求める、集める、つなぐといろいろあるんですが、ここに、まあ、IT スキルっていうのは、 まあ、特に入ってはなくてですね、まあ、人と人とかあ、団体と団体をこうつないでコーディネーションしたりとか、えー、そういう役割が多いんですが、えーまあ、この間、えーまあ、オープンデータを、まあ、行政もこう発信していたりとかですね、えー、いろんな形で の, その市民参加とか、共同という場面において、やっぱり IT の活用っていうのは欠かせないかなと。 いうふうなことを、まあ、中間支援という立場の中でも感じているところでした。でそこでですね、えっと、2017年3年前なんですが、8月に c o d e ーイコマの佐藤さんをお招きして、シビックテックの勉強会を開催したのが一番最初の取り組みでした。この時はもう本当にオープンデータとか c o d e ーとかこう言われても、 一体それが何なのかっていうのがあんまりよく分かってはなかったんですが、まあ分からないなりにこういろいろとお話を聞かせていただいて、でまあまずは何か取り組みをやってみようということで、2018年2月にマッピングパーティーをやりました。 で、その後なんですが、2018年3月に、えー、っと、まあ、うちが、あの、センターの方で発行しているニュースレターがあるんですけども、その中で、えー、シビックテックの特集を組みまして、まあ、ようやくここまで来ると、まあ、オープンデータが何なのかとか、シビックテックとはみたいなのが、あだいぶ理解できてきたかなと思ってるんですが、えー、コードフージャパンのジノ之チさんにも協力していただいて、えー シビックテックの特集を市民の方に向けて発信をした経緯があります。でさらにです、ね、同じ年なんですが、5月に、えー、行政との共同という、まあ、大きなテーマ で, です、ね、特にこのシビックテックの可能性に、えー、迫ろうという切り口で、Code for Japan の関さんはじめ、えー、当時大阪大学の小崎先生なんかをお呼びして、 でうちの吹田の市長を引っ張り出してきてですね、えーまあ、この時まだ吹田市はオープンデータを公開してなかったんですが、まあ、こういうシビックテックの、まあ、可能性みたいなものについてトークイベントを開催しました。で、ようやく去年の4月にですね、吹、えー、田市もオープンデータを公開しておりまして、えっ、ー、と、まあ、これできっかけにちょっといろいろと 活動を始めていきたいなというふうに今思っているところなんですけれども、えーまあ、今日のお誘いもあっていや、背中を押されたところもあったんですけども、えっと、今月末に第1回の定例会を、まあ、オンラインであの開催しようかなというふうなことを思っております。ざっくりなんですけども、えー、とりあえず Code for Sweet NPO の中間支援が中心となって Code for のコミュニティを えー、仕掛けているというふうな事例の紹介でした。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。定例会、7月30日ですか。はい、そうです。はい、2018年の7月2年前の7月2日第回、はい、ちょうど。ぜひご参加ください。ははいい、はい、では、えー、続いて ハリマ水辺プロジェクトかける I C T コードフォーハリマのお三方よろしくお願いします。はい。はい。はい、ちょっとね準備します。お待ちください。はい。へ、えー。プレゼンテーション開始。はい。行きましたかね。はい、見えますか。すあり、はいはい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、とーじゃあ一枚目お願いします。はい。 えっと、コードフォーハリマーですの、あの、今日は3人で出させていただいてるんですけども、えっと、コードフォーハリマーは、えっと、兵庫県で活動してまして、一応兵庫県は、あの、旧ね反省の5国、5つの国があるんですけど、ハリマーって呼ばれる、えー、兵庫県の南西部、まあ、姫路市とかね、 聞かれたことあるんじゃないかと思うんですけども姫路市や、まあ、加古川市高砂市っていう割と南の方の、まあ、山陽本線沿いの、えー、在, 在住在勤者を中心に月1回の定例会をあのやってますで、えっと、設立というかあの声をかけて集まったのがちょうど2年前2018年の7月ということでめでたく2周年を、えー、迎えました。 でコロナのオンラインも含めるとそこから毎月、ね、定例会を開催してあと、ね、年に数回 の, あのマッピングとか、まあ、オープンデータ系のイベントを開催したり地域の方々と関わりながら個別プロジェクトをやっていますで、えっと、地元課題の、まあ、密着型といいますかあんまりその高度な技術でどうこうとか言うんじゃなくて割と地域の方にあの悩み事を聞きながらコツコツとやっていますでもあの定例会は、ね、女子多めであの割とまったりと。 はい、活動をしてます。やはりまの地域といえば、まあ、B 級グルメとかでね明石焼きとか加古川のかつめしとかあの有名なものがあるんですけども、えー、実はですね、あのー、めっちゃメジャーなのが、まあ、皆さんあまり馴染みがないと思うんですけど農業用のため池いうことで兵庫県はまあ水が少ないって言われてる香川県をまあ抜いてまして、えー、実は全国一位のあのー ため息数を誇るということで、特にハリマ地域にすごく集中してます。で、今日はその個別プロジェクトのあの私たちの、ね、活動のプ ロ, プロジェクトの一つ、ハリマ水メプロジェクトとえっとシビックテックとしてコードフォハが関わったプログラムをご紹介します。はい。あ、えっと。 東播磨地域であの取り組んでいるんですけど播磨水辺プロジェクトといって兵庫県の共同事業としてあのため池の課題にもともと取り組んでたた播磨水辺プロジェクトのチームから c o d e f o r h a r の方に、えー、ため池の管理の課題についてあの相談がありました。 えー、と例えばため池の管理者になったけどあの今まで畑仕事とかしたことないのであの管理方法がよくわからないとかあの ICT を活用してため池管理スムーズにできないかっていう相談があってあのそれがきっかけで去年から行動法 e 4 h が「ハリマ水辺プロジェクト」と協力して地域課題の解決に取り組み始めています。 た、え、め、ー、池管理について、ちょっと詳細なんですけど、平均、ため池管理をしているのが、平均70歳以上のメンバーがあの口頭であの、口で伝承して、ため池管理を、まあ、言い伝えみたいな形で、あのえー、と後継者に。 伝えていて紙地図さらに紙地図を活用して管理してるんですけどもあの何分高齢化が進んでいるためあの高齢後継者問題が起こっていてため息はもちろんその田んぼの管理も今までしたことない人もため息を管理しなければならない状況になっています。であの 後継者育成やため池管理の負担を減らすことをテーマに地元の方の意見を聞きながら取り組みを進めています。はい すみません、えーっとまあ、その一環として、まあ、加古川市の四方町って、これ、加古川市でもだいぶ北部の方にあるんですけども、えっと、そこでですね、あのー、成井地区という、まあ、一つの地区があります。で、ここで、まあ、実際に水入れに必要な作業などについてですね、ちょっとヒアリングを、えー、しました。で、それで、まあ、地図のデータ化とですね、地区の皆さんの意見、 まあ、聞きながらまあデータ化進めたんですけどもちょうどあの右下にオープンストリートマップその地区のえ地図のデータが出てるんですがこれもあの去年え実際に去年度昨年度ですねこの2月3月ぐらいまでずっとかかってですねえ実際ここ何にも 道路以外空白だったんですけどもそこに田んぼであるとか水路であるとかを書き込んできましたまあその前段階としてですねちょっとまああの、えー、春の水入れ田んぼ白かきであるとか、えー、そのっの、えー、との稲を植えたりとかする時からですねちょっとまあ現地に入りまして実際にピラリーというまああのストリートビューの OSM 版というですかそういったものを使いましてですね実際に 360度カメラで地域の映像を残してですねでそれをもとに、まあ、実際に OSM にも反映していくという作業をしてきましたでその中でえー、っとやはりいろいろと地域の方と、まあ、やってる間にですねあのこういった360度カメラで記録が残せるのかということとあとまあ 地図化も今までその紙ベースだったのであの非常に分かりやすくなるということでその辺を実際にやってみたいということで2月なんですけども実際にそれのワークショップを、えー、やらせていただきましたで実際に、まあ、今回はあのスマホを利用したマピラリーを主に体験していただいたんですけども中には360度の、えー、実際に撮影をしたいということで一部の方はもう360度の方で撮影していただいて実際に 自分たちでも挙げてていいただくとううよなな形になっておりますでそういったことで、えー、っとどんどん、まあ、地域の映像データを残していくことで次世代につなげてですねこれから測量って本当に重要なことになってくると思いますので、ね、その辺に、えーえー、人を役変えたらなということで今今年度も続けて活動していってますでこの実際に成井地区の隣に原地区という。 ところもあるんですけども、そちらの方でも、えー、一緒にやりたいということで、今年はまあ原宿、えー、ちょっとコロナでまだ全然進んでないんですけども、そろそろちょっと原宿とも、えー、共同で進めていきたいなというところで終わっております。えー、以上です。はい、ありがとうございました。マッピラリー今の見ただけでも結構面白そうです。<笑> はい、ありがとうございました。では、えー、続いては、生駒流シビックテックのご紹介、Code for Ecoma の佐藤さん、よろしくお願いします。はい、えー、佐藤です。よろしくお願いします。見えてますでしょうか。はい、はい、見えてます。うんうん、はい、えー、よろしくお願いします。えー、今回ですね、えー、まあ、私含め、あの、 関西シリーズっていうのを、あの、<笑>依頼を受けましてですね、やっぱり普段、なんかなかなか聞く機会のなさそうな、なかなか出る機会のなさそうなところ、えー、特にまだからオンラインだからお話できそうなところってところにね、えー、お声掛けをさせていただきました。えー、そういったところも懐かしかったです。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、私からは、えっ、ー、と、生駒流シビックテックのご紹介ということで、えー、紹介をさせていただきます。 私たちの行動法生駒というのは、まあ、奈良県生駒市ということでですね、えー、場所はですねあの左側に行くと、えー、大阪、上に行くと京都ということでここに接している奈 良, 奈良県の、まあ、西北端に位置する、まあ、大体人口12万ぐらいの、えー、住宅都市ですね、人口の半分ぐらいが、えー、大阪に通勤をしていくというような町ですね。でえー 意外と知られてないのが、あの茶せん、えー、お茶を立て、抹茶を立てるやつですね、えー。あれの国内生産量が全国第1位というところ、えー。そしてですね、ラ,、うん、ラムネですね。えー、食べるあの丸いラムネがあるんですけども、レ、え、イ、ー、ンボーラムネというのが名物でございます。えー、私に会った人は最近、えー、このレインボーラムネをですね、えーと、もらえることがあるかもしれません。はい。私に会うといいことがあるかもしれません。 えー、でコードホイコーマーはですね、2014 年, 年の1月から、えー、活動していて、現在ですね、市民活動団体として登録して、えー、活動をしています。でコアメンバーが、えー、10人ちょっとぐらいですかね、で活動しています。でだいぶまああの活動期間も長くなったので、いろいろやってるんですが、えー、と一部をちょっとご紹介させていただくとですね、えー、防災ツイッター活用、まあ、最近あのやっぱり災害も多いところで、 えー、ぜひ、えっ、ー、と、普及をさせていきたいなというところはあるんですけれども、えー、災害時にやっぱり、えっ、ー、と、どうしても川を見に行ったりとかですね、なんかそういったことって結構あると思うので、えー、できるだけあの皆さん外に行かずにですね、えー、自分の、えー、と身の回りの情報を、まあ、ツイッターで例えば共有をしてですね、その時に、えー、ル, ー ル, ルールとしてハッシュタグ、まあ、例えば、 えー、いこま災害とかですね、そういう、まあ、ルールを決めておくと。いうことができれば、まあ、<笑>まあ、皆さん外に出て、まあ、危険な目に遭わずにですね、地元の情報を仕入れることができるということができるんじゃないかということでですね、えっ、ー、と、まあ、デザイナーチームが、えー、いますので、その皆さんと、えー、まあ、私と、こう、タッグを組んで、こういうチラシを作ってですね、えー、やっています。 でこれ実はあの、このチラシ自体をオープンデータとしてコードホイコマのサイトで公開してますんで、えー、このシャープの部分ですね、入れ替えていただくと各地で使っていただくことができるんで、ぜひ、えー、こういうのは普段からやっておかないとですね、<笑>いざという時も使えないので、ぜひ、えー、やっていただけたら嬉しく思います。ぜひ展開ができればと思います。でもう一つご紹介はですね、最近ちょっと問 い, わ問い合わせなんかも多いんですが、生、まあ、き生きの輪というのをですね、 えー、メンバーがやってます。えー、これは何かというと、えー、コ市内の自治会においてですね、えー、まあ、車とかなくてちょっと移動するのが困難な人がいると。そういう人を、えっ、ー、と、まあ、支援可能な人、えっ、ー、と、うちの車 乗, 乗せれていいよっていうところですね。こうマッチングを、えっ、ー、と、手動で、まあ、これまでずっとこう手でこう電話を受けたりしてやってたんですけど、それをま、システム化をした ものになってます。で、現在運用していて、えーまあ、いろんなとこから、ま あ, あの、うちでもこういうことがやりたいよ、みたいな問い合わせはあってですね、えー、これから、まあ、どうやってちょっと展開をしていこうかなというところではあります。えー、こういうふうに、まあ、あの、いろいろチームの中のメンバー一人一人が、えー、と自由に自分の思うがままにこう活動しているというのが、まあ、行動法以降まで。 ありますなので、デザイナーチームがちょっと T シャツを作りたいですとか言うとですね、T シャツを作っていて、これあの、皆さん手で、手でシルクスクリーンで擦ってるやつなんですけども、そうやって刷りに行ってみたりとか、まあ、あのメンバーみんなで食べながら、えー、ミーティングをしたりとか、あとはまあ、遠方の方が来たらですね、えー おもてなしをしましょうということで、この間は、まあ、あの、岐阜の石井さんが来られたんですけれども、えー、こういったような、ま、いろいろな楽しみ方をしていますと。で、えー、っと、で、やはりですね、まあ、こうやって活動していくと、シビックテックの解釈ですごく深いなというところがあって、えー、やっぱりなんか、あの、それぞれが、ま、なんでしょうね、自分事としてやっぱ捉えながら、興味のある活動、 いなので、そういうものがいろいろ入りましてできたものがえシビックテックであろうということで、なので、やっぱりあのこうやって団体によってですね、いろんな活動のえ味が出たりとか、やっぱり活動の幅が違ってきたり、場合によっては考え方もちょっと違うかもしれないんですけど、そういう意味でのなんかいい意味での文化というものがあるんじゃないかなというふうに最近感じている。 ところでございます。はい、えー、近くに来た際にはですね、ぜひ駒にも、えー、寄っていただければ、えー、誰かがおもてなししますんでよろしくお願いいたします。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続いてえっとブリゲードの得意分野をわかりやすくプリゲードマッピング ええー、ビ、コードフォー名古屋、それからブリゲードマッピングプロジェクトの白松さんもお願いします。はい、白松です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、今日は、まあ、ブリゲードの紹介ではなくて、えっ、ー、と、ブリゲードマッピングプロジェクトという、えっ、ー、と。コードフォー新潟の、えっ、ー、と、中原さんとか、コードフォー岐阜の石井さんとか、ええー、まあ、いろんな人たちにも関わっていただいている、えー。プロジェクトの紹介をさせていただきます。はい、えー、おっとっとっ と, っと。 コ、えードフォージャパンサミットの今、あのうちまあ、準備をしているんですけれども、えーと、そこで聞いた話なんですが、コロナ前、コードフォージャパンのスラックって500人ぐらいだったらしいんですね。でそれが昨日の時点で3284人になってる と,、えー、と、2784人ぐらいが増えてると、流入してきてると。でも、えー、とここからその 各地のブリゲードに流れてる人ってあんまりいないよねみたいな話になってですね、えー、それ、まあ、なんでかよくわかんないんですけど、まあ、多分どのブリゲードがどの分野に力を入れてるか分かりにくい、まあ、どんな性格のブリゲードがどんなところにあるのかっていうのが分かりにくいからかなというのを、まあ、思いましてですね、えー、こんなの作りたいというのを、えと、始めました。えー、と、まあ、これはモックアップで単なるお絵描きなんですけれども、 えー、右側みたいなやつですね、えー、となんか、まあ、いろんなキーワードがバックグラウンドにあって、で各地のブリゲードがこうその上に配置されていると、えーまあ、必ずしも、まあえー、と こ, うこのままになるとは限らないんですけど、まあ、こんな感じのやつを作りたいなと。 であと左側はまあ軸を選択可能にして、ブリゲードの人たち自身にこう配置してもらうようなことを考えていてですね、まあ、どっちも自分たちで動かせるようにしたいなというのを考えています。でえー、と得意分野に関するアンケートを取って、それプラスなんかテキストマイニングと呼ばれるような技術でなんかゴニゴにやって、なんかこんなのを作りたいなというのを考えていますで、えーと。得意分野のアンケート。 はこんなのを、えー、とコードフォニー型の中原さんに、えー、と作っていただいたんですけれども、えーとまあ、得意分野を選んでいただいたりです、ね技えー、と扱っている技術を選んでいただいたり応募したことがあるコンテストを選んでいただくと か, なんかそんなのが、まあ、5分ぐらいで、えー、と答えていただけるようになってます各ブリゲードの、まあえーとまあ、性格みたいなのをです、ね、これで聞いていこうというのを。 や, やろうと思ってますで、えー、テキストマイニングっていうのがな何かというとですね、まず、えー、とウェブテキスト、まあえーと、検索エンジンでクローリングしてきた、えー、テキストを使って、まあ、なんかゴニョゴニョするんですね、なんか意味をベクトルで表すみたいなことをやってですね、で、アンケートの結果とガッチャンコして、えーまあ、なんか TSNE とかいうアルゴリズムを使って、なんか平面上に配置すると。 いうのをやろうと。で、まだ全然できてないんですけど、えー、ソーシャルハックで、えー、土曜日頑張ろうと思ってます。えー、で、スラックにも、Code for Japan のスラックにもですね、CFJ Summit 2020-Brigade というチャンネルがありますので、えー、興味のある方はぜひ、えー、ご参加ください。はい。で、さらにさらにですね、 えーとまあ、その俯瞰図だけあってもあれなんで、なんかエモい紹介動画があるといいんじゃないっていう話になってですね、えー、8月2日の日曜日の午後、なんかそんな動画をみんなで作るイベントをやろうと思ってます。まだ募集ページも何もないんですけど、多分土曜日に、えー、と募集ページを立てようと、立てることになると思います。で、あもしかしたら音声が出ないかもしれないですけど、Code for GIF の石井さんがなんかこんな。 動画をなんか、まあ、作ってるんで、えー、とこれをまあお手本にしてですね、なんか作り方を、えー、聞こうかなと。音声って今聞こえてます音は聞こえてないか聞こえてないです、ね。そっかそっか。多分ね、こっちでなんか操作すればいけるんだと思うんですけど、<笑>まあなんか、はい、<笑><笑>こんなのを、えー、と 動, 画動画を作るイベントやる予定ですので、えー、こちらもご参加ください。以上です。ありがとうございました 1分動画を各ブリゲードが全部やったらだいぶ使いやすくな、うん、入りやすくなりそうですね。う, うんうんうん。なんかあの、こういうのを作るの、僕はもうどうやればいいかわかんないんですけど、まあ、とりあえず素材をいっぱい集めておいてもらって、なんかくっつけてなんかこういうのができるという話らしいです。はい。はい。ありがとうございました。はい。では、えー、続いては、質疑応答ですね。えー あの何か質問がある方は、どんどんチャットに投げて、今からでも投げていただいて構いません。で、えー、何個か質問がチャットに来ているので、少し質問したいんですが、まず、えっと、団体をあ、はるきさん、Code for イ u i t e のハルキさんに、団体を支援する団体でしょうかという質問が来てるそれ は, れは。そうですね。その理解でいいと思います。はい。ありがとうございます。 でえっと、次は、白松さんにアンケートの選択肢はすでにあるテキストから抜いてきたりしたキーワードでしょうか実はですね、アーバンデータチャレンジで、なんかカテゴリー名になってたやつをパクったりとかですね、でそれで足りないやつをある程度なんか追加したりとか、<笑>そんなことをしたキーワードです、はいはいあ。でも他にもなんか技術のところは自分たちで考えたりしました。 で、あと僕からちょっと一つ質問なんですが、はい、あの、あ、すみません、白松さん、あら、あるか、あっちが、まず、<笑>コードフォーハリマのお三方に聞きたいんですけど、そもそもその あ, あの神戸とかハリマにそのため池が多い理由っていうのはなぜですか？あ、まあ水が溜まりにくいっていうのが原因だと思います。あはい。 あの瀬戸内気候なんで、もともとこの辺って雨があんまり降らない地域なので、えー、平均、えー、年間降水量も少ない地域で、水を溜めとかないと稲作ができないというのが主な理由です。なるほど、ありがとうございます。東京はため池が8か所らしいので、通りで馴染みがないないいって い, う、えーはい。多分あれですね、田んぼがないからです、ね、埋めちゃったそうんだ、ね、と思います。そうですね<笑>、えー ありがとうございました。では、続いて、後半のプロジェクト紹介に移りたいと思います。では、えー、アバンデータチャレンジ2020、オープン で, プンでデジタルなまちづくりを考える、えー、アバンデータチャレンジの小股さん。は い, お願いしますか、聞こえますか、はい、聞こえてます。緊張するんだ。<笑> えー、っと、画面は見えてます見えてます。見えてますかは い,、はいじゃよいます。よろしくお願いします。はい。はい、始めます。はい。皆さんよろしくお願いします。えー、アーバンデータチャレンジでご紹介します。山田と申します。えー、っと、まあ、普段私は、まあ、アーバンデータチャレンジとかで、まあ、あまり前に出てこないですけど、まあ、えー、っと、今日はなんか、えー、 ややれと言われたので、えー、今日はちょっと頑張ってやると思います、えー。アーバンデータチャレンジウィズえっ、ー、とね土木学会インフラデータチャレンジとまご紹介。 とというところです。で一応私は、えーとまあ、東京大学生産技術研究所の特任研究員であり、まあ、アーバンデーターチャレンジの事務局をやっています。まあ、あとは、えーまあえー、プライベートの、まあ、オープン川崎っていう、まあ、コードのジャパンのブリゲードだったりとか、えー、とシビックテックフォーラムとかを、えー、主催しているシビックテックジャパンの理事などをやっています。で、 でアーバンデーターチャレンジ。アバンデーターチャレンジとは何かということで、えー、とこのスライドを用意しています。えー、アーバンデーターチャレンジは主催としては東京大学生産技術研究所と社会基盤情報、えー、流通推進協議会、まあ、あとく東京大学の空間情報科学研究センター、あとまあ土木学会が協賛を、ていうか主催をしているようなコンテストですね。でアーバンデーターチャレンジはコンテストなんですけども、えーと、ただ作品を作って応募するコンテストとは、えー、少し違っていて、です なんかよいしょ違っていて、えっ、ー、と二つ大きな特徴があります。一つは、えっ、ー、と拠点、地域拠点というそういう。えー 認定をして、そこの地域の活動をする、応援するということを、アバンンデータチャレンジでやっています全国都道府県単位で一つの拠点を応募していただいて、そこの地域拠点となっていただいたグループ、団体などに対して、その活動をしていくということを、協賛金10万円ぐらいですけども、そういったものを出しながら支援をしていく。 あともう一つは、えーと、コミュニティ形成型のコンテストといっているので、まあ、こういったそういった拠点の活動を通じて、えー、データを使って、まあ、いろんな地域課題のか解決をするということをやっています。まあ、その活動の中から、最終的に、えー、とコンテストに応募していただいて、そのコンテストで、えー、と応募していただいたコンテストで、皆さんに、えー、とそういった意味では活動の、まあ、モチベーションをしていただこうということをやっております。よいしょ でアバーデーターチャレンジはえっ、ー、と2013年から、えー、始めていてですね。大体えっ、ー、と第一期第二期とはちょうど今、えー、第二期なんですけど、まあ第一期は2013年から2018年でえっ、ー、とまあ、えー、今地域拠点というのは都道府県ごとに1拠点ずつお願いしてたんですけども、時間がないのはい。えー、今えす、ー、べての都道府県があコンプリートしいやそんなに焦らなくても大丈夫です。あるということで、えー、まず第一期は終わってですね、今第二期になっています。 第2期は少しテーマ性を持って第2期は去年から2019年から開始をしています。 えー、去年だいたい十の特定のテーマということで、今年は特にまちづくりとか都市計画、まあ教育政治というまあ、えー、特定のテーマを重点、えー、テーマとして、えっ、ー、とこのテーマに沿って皆さん活動していただこうということをお願いをしています。で、さらにえっ、ー、と、えー、今年からえっ、ー、とまあ新しい部門としてはまあビジネスプロフェッショナル部門という賞を新設をいたします。えー、今えっ、ー、と特にそういった意味でビジネスプロフェッショナルという定義が少しなかなか難しいところがあるんです。 けれどもそういった、えー、とプロの方でも応募できるようなことをやっていただきたいということと、あと今年はアーバンデータチャレンジは、まあ、地域拠点とまあ教育間の連携というところにもぜひあの、えー、力を入れていく予定でいます。 でえー、とこちらが今年の2020年度の、えー、地域拠点の方々ですね、ちょうど都道府県単位で、えー、と北海道と東京は、えー、2拠点なんですけれども、えー、ただ、っ、えー、と今年はま少しまだ歯抜けがあるんですけど、ま た, どんどんまた少し、えーと、これには間に合ってないですけど、少しの、えー、もう少し拠点が増える予定でいますけれども、えー、大体34プラス、えー、アルファというくらいですね。 そこであの各、えー、都道府県の、ま、地域拠点の方々が、ま、そこを、ま、ハブになっていただいていろんな地域活動をしつつ、まえー、そうイベントをしたりとか、えー、そういったあのワークショップをしたり、ま、マッピングパーティーをしたりとかそういうようなことをしてきながら地域課題の解決ということをどんどんやっていただくということをお願いをしてやっています。 であ と,、えー、とこのっ、えー、と榎本さんが紹介するんですけれども、アーバンデータチャレンジはもう一つ、土木学会のインフラデータチャレンジというものも併設してやっております。えー、この、えー、詳細についてはこの後が説明するので、ちょっとこれ割愛しますけれども、今、えー、とアーバンデータチャレンジと、えー、インフラデータチャレンジは、えー、と共催をしているということだけを覚えていただければなと思います。はい でえー、と去年、2019年の作品応募の動向を少しお知らせをしておきます。去年は、えー、コンテストとして、えー、と162作品を応募していただきました。えー、その中から、えー、と最終的に、えーとえー、エントリー、えーと アーバンデーターチャレンジはエントリーと応募って 2, 2つのタイプがあって、要はあのまず応募しますってことを宣言した後に、まあ、実際に応募していただくみたいなそういう仕組みをしてるんですけども、そこで応募率が 75.8 ということで、だい二千エントリーが214に対して164ぐらい応募していただいてるってところがあります。 で特に、えー、とそういった意味では去年でいうと大体、えー、と属性として、えー、アプリケーションが50作品、まあ、データが16作品アイディアアクティビティみたいな、えー、ことがありますでアクティビティっていうのは、えー、とアーバンデータチャレンジの一つの特徴であるんですけれども、えー、と活動に対してもアーバンデータチャレンジは表彰するようなことをやっていますので、えー、それはアプリックを作ったりアイディアだったりじゃなくてそういう実際にそういう町、えー、地域の課題解決するような活動に関しても で、去年のこれが内訳で特にあの応募していただいた中で、まあ、どういった方が応募してるのかなってことが、これがグラフになります。えー、と去年は、えー、代表者が学生という方がすごくやっぱ、えー、と半分以上あったとき、まあ、代表者、えー、チームで応募していただいた中で、学生の方が結構参加していただいているような。えー 結構去年はすごく代表者っていうか、まあ、学生の方が多かったっていうことが少し特徴的なのかなと思っています。で、あと、えっ、ー、と、まあ、アーバンデータチャレンジではないですけど、まあ、それと付随するような形で、えっ、ー、と、アイトルプリ e ビッグデータ、データカップというものを、えっ、ー、と、これは関本研究室の方で開催、えー、をしています。まあ、これは、えー、今、ちょうど、えー、12月に、12月に、あの、えっ、ー、と、アメリカのアトラントで、えー、そう、決勝があるんですけど、まあ、これに関しても、 今そのいうデータチャレンジカップっていうものを開催をしています。まあ、どういったものかっていうとこその中の一つでいう と,、えー、とこれはっ、えー、とそのデジタルデータを使って、えー、いろいろ、えー、そういう分析をしたりしてそれを応募していただくようなコンテストをやっています。えー、要はデジタルその分野の中でワークグループに即したそのテーマを提供しているのでその中から10分野のいろいろなその市の、えー、街のデータデジタルデータとか地理空間のデータを、えー 提供していますので、まあ、これを応募していただいて、えー いただいて、まあ、そこで結晶が残った方は、えー、賞金が、えー、と1000ドルと、あとはアイ i ル p w i クデータの参加費、要はアトランタまでの旅費を出しますということをやっていますので、こちらの方も、えー、ぜひ応募していただければなと思っています。で、まあ、観点としては、えーと、データとしてはいろいろ地理空間系のデータが多いんですけれども、まあ、さデータの活用であったり、まあえー、技術的な困難な価値があったり、まあ、作品の完成度とか、創造的イノベーションみたいな観点で評価をして、 一名の方に賞、えー、を、えー、渡すということをやっております。で、えー、と最後になります、あ、が、えー、とアーバンデータチャレンジの2020の実行委員としては、こういった方々に協力をしていただいて、えー、開催をしています。はいえー、とアーバンデータチャレンジのこととしては、まあ、データの力を街の力にということで、えー、アーバンデータチャレンジのご紹介でした。ありがとうございいましたはい あ, はい、ありがとうございました。 アイディアでも大丈夫です。ありがとうございました。はい、では、えー、続いては、はい、右よし、左よし、道路、地形、工事のインフラデータで地域の未来を建設、えー、インフラデータチャレンジの榎本さん、よろしくお願いします。はいはい今、ちょっと画面共有をどうしたらいいんだ。 なんか、上手にできない、ちょっとごめんなさい。頑張ります。えあ僕が、するでも大丈夫ですけど。あ、そですね、ちょっと待ってください、ちょっと、はい、多分すぐできると思うの、はい。はい、頑張ります。えっと、私、えっと、えのもみです。えっと、先ほど、今、あの、ご案内があったアーバンデータチャレンジ。の方で、あの、一緒に開催してますよって言っていたインフラデータチャレンジの。 ご案内をちょっとさせていただければなと思ってます。これで見えてるのかな？はい、見えてます。よはい、良かった。ありがとうございます。はい、私はえっとアーバンデータチャレンジの方のえっと先ほど拠点があるっていう話があったんですけど、東東京拠点のリーダーをしつつ、あとこのインフラデータチャレンジのこちらのちょっと運営の方にも関わらせていただいてます。 はい、で私あの、バックグラウンドが土木の業界からお仕事をいつもしてまして、えー、とそのインフラって聞いて皆さんどういったものを思い浮かべるのかなと思うんですけど例えば道路とかダムとか河川とか先ほどため池とか災害データみたいな話もありましたけど、まあ、そういった社会インフラのデータを普段からあのこう扱ってお仕事したりとかしてるんですね。 でそのデータってなかなか例えば国交省であったり自治体さんが管理をしていて今までオープンデータとして外に出ることがなかなかなかったんですけれどもそれを少しずつでもあのオープンにみいろんな人に使ってもらいたいなということで今年これちょっと私の案件ではないですが国土交通省の方から国土交通データプラットフォームというサイトが公開されました。 皆さん、これ ご, ご存知ですかねもしあの見たことない方いらっしゃったら、ここの URL ありますので、ぜひ見てみてください。はい、でここにはどんなデータがあるかといいますと、さまざまなデータが入っているんですけれども、河川のデータ、橋梁のデータ、どこに橋があるかとか、そういったようなデータもあったりもするんですけど、ちょっと特徴的なデータを今日はご紹介したいと思います。例えば、工事のデータっていうのも入ってたりします。 どんなデータかっていうと、左側にこうあのチェックボックスがあって、データの名称が書いてあるんですけど、例えば今、これは静岡県の、えっと、安倍川の工事ですね、はい。これは護岸災害復旧工事をしていたときのデータになりますで。それチェック入れると、今、ここの地図上の真ん中に、えっと、ピンが立っていると思うんですが。 そこの周りに点群データが表示されています。これ拡大してみるとこんな形で写真のようにも見えるんですが、実はこれ細かい点がたくさん集まっているあの測量したデータになります。こういったデータであったり、これは奈良県のえっと工事なんですけど、その時のとビフォアとこれビフォアですね。工事する前と 工事後、アフター、どんなふうに変わったかみたいなのが、ちょっと一目で分かるようなデータがあったりだとか、そういったデータが入ってたりとかします。なので、もしかしたら皆さんのお住んでいる地域の近くの護岸工事とかのデータもあるかもしれないので、ぜひデータプラットフォームの方を見てあの、どんなデータがあるのかなって、ぜひ見てみてください。これチェックするだけで特別なソフトとかいらず、ブラウザーでこの天群の データが見れれれるのででで扱ってみてみください、はい、ここはそうすすねねも天群ですねであともう一つ、えー、とご紹介したいのが静岡県さんが独自で取り組んでいる天群データの公開の話をさせてください。例えばなんですけど先ほど工事のデータだったんですけどこれはちょっと特殊なこのループ橋このループになってるぐるぐるってなっているちょっと 珍しい橋が静岡県にあるんですがそのデータの天群これも天群データですが公開されていますでこの天群とかっていうのはこういった、えー、と車にレーザーをつけたりあるいは、うん、と飛行機にレーザーの計測をつけて、えー、と計測した結果のデータになっているのでとても、えー、と細かいデータが 取れていていそのデータから何できるかって私も今考えてるんですけど例えば今点なんだけどこれをきちんとこう 3D モデルにしてバーチャル静岡みたいなものができたらいいなとか思ったりして、えっと、3D モデルを作っててみたりしてますその他には、えっと、ある方はマインクラフトにこうブロックにするみたいなこういったプログラムを書いてマインクラフトに し, している方とかもいらっしゃいます。 はい、これは熱海の方ですね。マインクラフトにしたっていうことで、なかなかかわいい楽しいデータの使い方をしている方とかもいます。はい。で、今日はえっと天群データを主にご紹介したんですけれども、インフラデータ。 チャレンジではあのなかなか普段扱えないようなデータあのオープンにならないデータっていうのがコンテスト限りで、えー、と公開されているデータとかもありますのでぜひあのサイトの方を見てもらってどんなデータあるのかなっていうのをあの探していただけるとこれまで 今までのオープンデータだけだと例えば災害の時あのあこんなデータあればなと思ってたものとかももしかしたらあるかもしれないのでぜひ探してみてください。で、えっと、ソーシャルハックデーに私も、えっと、前回先月6月の、えっと、ソーシャルハックデーチームをインフラデータで出してたんですけど、えっと、今週末のソーシャルハックデーとかでもチームを 作ってインフラデータでえっ、ー、っととなんかプロジェクトを立立てててたい立てようと思ってますですのであの特にこのインフラデータチャレンジに限らなくても例えばそういった災害のことであったりだとか地域のこの社会インフラ道路だとか、うん、そうですね河川だとか災害気象とかまあ、そういったデータに関してこう質問があったりとかしたら気軽にこうちょっと立ち寄ってこんなデータありますかとか例えばどう うん、とデータどういうふうに読めばいいですかとか先ほどの天群とかどういうふうにこう可視化することができますかといったよう な, なの何でも質問でもよろず相談でも乗りますのでぜひ遊びに来てもらえたらいいなと思います、はい、というわけでぜひ皆さんアバンデータチャレンジとインフラデータチャレンジぜひチャレンジしていただければと思います以上ですありがとうございました はい、今、尾又さんがインフラデータチャレンジのリンクを貼っていただいたので、そちらからぜひ。ありがとうございます。はい、はい、では、えー、最後は、えー、LOD チャレンジ2020のご紹介。LOD チャレンジの渡辺さん。はい。お願いします。えー、っと、画面これでいってますかね。いってます。はい。 はい、はい、LOD チャレンジ実行委員会から参りました、渡辺と申します。えー、っとまコンテスト系ということで、ま、最後3つ目のコンテストとして、LOD チャレンジについて、えー、ご紹介をさせていただきます。はいあ、ち違います、ね でまあ、そもそもこの LOD ってなんだよっていうところをこう知らない方のために本当にちょっとだけ触りだけご説明をさせていただきます。えー、LOD、これリンクドオープンデータの、えー、と略で LOD と言います。で、オープンデータとリンクドデータがこれ合わさった合体した言葉になっています。 まあ、ですので、オープンデータの中でも、このリンクドデータというまあ形で公開されているものを特にリンクドオープンデータというふうに呼ぶというものになっています。で こ, れこれの詳しい話をすると結構大変な話になるんですが、RDF というデータモデルがあって、これで記述されたものをリンクドデータと呼んでいます。でまあこの形で公開すると、たくさんいいことがありまして、スライドにも書いてあるんですけれども、 あのウェブを前提に、えー、と作ってある仕様ですので、まあ、非常にこうウェブページとかそ う, いったもの、えー、そういったもので表したりするのにも非常に親和性が高かったりとか、えー、とあるいは、えーとまあ、普通にこうデータを作るよりも何、えーまあ、て言うのかなこうリッチにというか、えーとまあ、構造化されたデータを、えー、書くのに得意な形になっています。 えー、詳しくはですね、えーと、われわれの LOD チャレンジのホームページの中にも、えーとまあ、こういったあのリンクドデータってなんだっていうところに対した技術情報のページというのがあるので、えー、ご興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひこちらもご参照いただければ、えー、嬉しいなというふうに思っています。はいえー、で、えーと、LOD チャレンジ、えーと、われわれがやっている、えー、とコンテストのお話について、えー、少しご紹介をさせていただければと思います。はい LOD チャレンジ、なんと今年で10年目になりまして、なので2011年からやっているものになります。結構オープンデータのコンテストとしては、かなり老舗の問いなんじゃないかなというふうに思っております。 えーまあ、ここに書いてあるんですけれどもあの、まあ、分野とか、まあ、先ほどご紹介をいただいたアーバンデータチャレンジですとかインフラデータチャレンジの場合は、まあ、ある意味こう特定のこう、えーとまあ、領域に区切って、まあ、その課題を解決するための、えー、チャレンジという形でコンテストをやっていただいているんですけれども、まあ、我々はもうそういったものは、えー、と限定をせずにやっているというものになります。えー、ちなみにあの 薄くスライドでは書いてあるんですが、LOD でなくても、えー、と実は応募可能でございます。まあ、さっきわざわざ1ページ、えー、使って説明をしたんですけれども、えーまあ、LOD, LOD にしてくれれば、まあ、もちろん、えー、審査上は加点はしたいなというふうに思ってるんですけれども、LOD でなくても、えー、大丈夫です。えー、ちなみに、えー、今年度ですね。2022 2 0年度の、えー、と作品募集というのはすでに始まっておりまして、えー、と先日7月1日から作品募集を始めまして、えーとえー、秋2020年の10月4日まで、えー、作品を募集をしておりますので、えー、今日も、えー、と聞いておられる方、えー、もしご興味がありましたらぜひ応募 ご, ご検討いただければ嬉しいなというふうに思います。 LOD チャレンジではですね、えーと、こちらにあります5つの部門に分かれて、えー、と作品を募集をしています。えー、1つ目が、えー、と上にもありますけども、アイディア部門という形で、ま、LOD を利用したアプリケーションサービスの、ま、アイディアという形で受け付けています。えー、こちらはあれですね、UDC さんとも、えー、と同じ形になります。はいえー、2つ目はですね、えーとま、こちらもデータセット部門という形で、えーと データセットの形で、えー、と募集を受け付けている部分もございます、えー、一つ特徴的なのが、えーとまあ、もちろんあの新しくこういうデータが欲しいということで、えー、作られたものを、えー、出していただけるのも嬉しいんですけれども えーまあ、既存のデータをです、ねまあ、うまく加工していただいたりとか、まあ、例えばあの、まあ、これとこれは本当はあのこういう関係性があるんだよみたいなリンクを、えー、とつくつくって新たに作っていただいて、まあ、もっと価値あるものにしていただく、まあ、そういったようなことをしていただいて、まあ、既存のデータを改良したものも、えー、とデータセット部門として、えー、とご応募いただくことも可能です。 えー、アプリケーション部門のところについては、まあ、あまり、えー、説明は必要がないかなと思いますけれども、まあ、アプリケーションサービスの形で応募いただく部門、えー、データ分析可視化部門、えー、のところはです、ねえーとまあ、データを可視化あるいはこう分析した形でこうレポートとか、えー、とそういった形で応募を、えー、いただければということになります。 まあ、データたくさんありますので、まあ、よりっ、ねえー、と面白いこうなんか事実が発覚したとかっていうのがあれば、えー、とこちらも、えー、面白いものになるかなと思います。えー、最後の、えー、部門が基盤技術部門という、えー、ものでして、えーまあ、データを利用するために、えーとまあ、基, 盤基盤的なこうツールとか、えー、フレームワークとか、まあ、そういうあのオープンデータの取り組みに資するような技術そのものをですね、えー、と表彰というのをしているというところがございます。 えー、まあこの、まあたり先ほどもちょっとお話をしたんですけれどもこのデータセットあの既存データ加工したものが OK だったりとかあるいはこう基盤技術部門というのがあるというところが、まあ、他のコンテストに比べると、えー、少し特色のある部門の構成なのかなというふうに思っています、えー、その他ですねまあ受竜を反映した作品ですとか、えー、そういったものについても、えー、テーマ賞として別途表彰もしていたりしますまあでもですねえっ、ー、と<笑> まあ、こうした形で部門に分けて募集をしているんですけれども、まあ、何よりも実際のこう表彰作品とかをご紹介するのがえと分かりやすいかと思いましたので、えー、っとまあこれ本当に完全に私の個人的な好みで選んでおりますので、まあ、あの過去の受賞作品に対しても何ていうかあの順位付けとかをする意図とか全くないんですけれども個人的なセレクトでえ少しえ過去の受賞作品をご紹介させていただければと思います。 えー、一つ目にご紹介いたしますのが、えっ、ー、と、小倉100人一種 LOD というものでして、えー、これあれですね、皆さんももうご存知の、えっ、ー、と、100人一種 の, あのデータについて、これ記述したものになっています。えっ、ー、と、まあ、あれもも、もともとは、えっ、ー、と、 あれはあのワカですのでそのワカの作者が誰だとかっていうそういったデータセットなんですけれども、えー、このデータセットのすごいのはですねこれ2017年にデータセット部門をこれ受賞された作品なんですが、えーまあ、その後にですね、えー、トリプル i f への対応ですとか、まあ、あるいは、えーとまあ、多言語化 えー、とスライドにも書いてあるんですけれども、その翻訳のデータセットをさらに追加をされたりですとか、えー、あるいは、えー、とそのアーカイブ画像との、えーとえー、とマッチングとか、まあ、そういったこともして、ですねあの本当にあなるほど、こういう感じでこう拡張していくんだなということをです、ね、毎年、えー、拡張をされているという、えーと、とても良いデータセットになっています。えー、と本当にこれと、えー、というあの ところでやられているんですけれども、本当に愛を感じる作品だなというふうに思ってます。えー、もう一つのところはですね、えっ、ー、と、先ほどご紹介した基盤技術部門で、えっ、ー、と、受賞をした作品なんですけれども。えー、スパークルプロキシーという作品でございます。えー、これはですね、えっ、ー、と、まあ、読んで字のごとく、あの、えっ、ー、と、スパークルという言語が、えっ、ー、と。 このリンクドデータをクエリする言語ですねリンクドデータの SQL みたいなものだというふうにご理解をくださいそのプロキシーサーバーとして動くというそういうものになっています でこれもですねあのまさにあのなんでこんなことをしているかといいますと、まあ、ちょっとえこちらでご紹介をしている NBDCRDF ポータルというサイトでも使われているんですけれども、あれこれ、ものすごく巨大なデータセットを、えー、とこのページでは使っています。 まあ、ですので、まあ、プロキシーサーバー立てたくなるよねっていう、あの本当に切実な必要性からこれ実装して、きちんとやられていいるという作品です、えー、となかなか実はその個人の小規模なデータセットとかを使うときには、まああのえーと、このご利益はなかなかないのかもしれないんですけれども、ドッカーのイメージとかも配布されているので、興味がある方はすぐに試せるということで、本当にそういうところも含めて素晴らしい作品だなというふうに思ってます。 えーはいえー、とあとですね、えーと、こちらは昨年度の受賞作品から2点ほどちょっとピックアップをさせていただいています。えー、左側にあるのはですね、あのジャジットという、えー、とまた作品なんですけれども、えー、こちらはですね、えー、と国があの公開してありますあの、行政事業レビューシートというものがあります。 要はあの国の予算というのはですね、えー、となんとか事業をという形で、あのまあ、な何ていうか、なんとか、あ例えばそこ文部科学省の、えー、となんとかなんとか研究開発事業をという形で、えー、と予算が振り分けられているんですけれども、まあ、その事業の単位でこういったお金の使い方をしましたよというのをまとめたものが、この行政事業レビューシートというものになっています。まああのまあ、これもある意味、ありがちな作品ではあるんですけれども、えーと やっぱり行政が出すデータなかなかこう使い勝手の側までですねえっ、ー、とこう気が回っていないといったこともあるんですけれどもまあそういったギャップをまさに埋めてくれた作品じゃないのかなというふうに思っています。えー、まあ個人的にポイントが大きいのはですねまあこのサイトを作っていただきこのサイト自体もとても素晴らしいんですけれどもえっ、ー、とまあきちっとこのえっ、ー、とエクセルではなくてまあ構造データとしてえっ、ー、とあの データ化したものも公開してるというのもこれ素晴らしい作品だなと思ってます。で、最後にご紹介するのはえっ、ー、と、これはちょっとネタっぽいんですけれども、意外とネタではない法人しりとりというえっ、ー、とものです。これはぜひ遊んでいただきたいですね。法人しりとりとかで検索すると出てくると思います。あの えー、と法人インフォというページであの日本の法 人, 法人番号が振られたときにすべて公開されて、えー、と API とかも公開されているんですけれどもそれを使って法人名でしりとりをしちゃおうという、えーとまあ、大変ユニークなところなんですけれども、まあ、まさに、まあ、こういったところがある と,、えー、と間口広がるよねという作品ですあの。これ本当面白いんでやってみてください。はいえー、といったところで、えーと まあ、ちょっとあの4作品ご紹介をさせていただいてまあなんていうかまあ本当にいろんなえと今あの LOD チャレンジ有志でやっていますのでまあいろんな作品きらりと光る作品を表彰したいなというふうに思って審査委員会もやっておりますのでえ皆様の応募をお待ちしております、えー、繰り返しになりますがまあ10月4日締め切りという形でやってますのであの学生さんとか夏休みの宿題でやっていただけると大変ありがたいですありがとうございました はい。ありがとうございました。今、あの、LODC のページを貼りましたので、ありがとうございます。パチパチで埋め尽くされてしまってますが、ぜひご参加ください。はい。では、えっ、ー、と、質疑応答の時間に入りたいと思います。後半の、後半の、えっ、ー、と、コンテスト系、チャレンジ系のカップの、えー、質問について、 何か質問がある方は、ぜひチャットに投げてください。で、えー、質問があるんですけど、えっと、大、え、又、ー、さんに質問で、アーバンデーターチャレンジのアクティビティ作品っていうのは、具体的にどのようなものがあるんですか はいえー、とアクティビティ部門の過去の作品でも受賞作品でいうと、えー、とそうですね、えー、とちょっと待って、なんかその、えー、と探しますので、ちょっと紹介できるの探すので、ちょっと待ってください。あ, あ, あればぜひ。言葉で説明する<笑>ちょっとじゃあ待ちますか。 おまたさん、ミュートになってます、ねあ。あ、待つんですか。<笑>えっとですね、ちょっとですね、<笑>これまでの烙印。次の。<笑>あ次の。そうですね。次の質問、をちょっとじゃあ、やったほうがいいかな。はい。じゃあ、えっと、えー。インフラデータマップの天群データのサイトは、その年代の。絞り込みというか、その。年ごとに変えたりするっていうのはできるんですか。 えっとそうですね。えっとまずはえっと今の段階ですと都道府県をまず絞ってその後データの種類で例えば、えっと国道とか天狗みたいなのが確かあったのかなそういうなのでちょっとえっと絞り込んだりとかするような感じになってますでそのデータにそれぞれこうあのどんなデータかっていうのを概要はちょっとなんとなくわかるようなふうになっているのででそこからあの物によっては データそのものをしっかりあの、より詳細なデータをダウンロードすることできるので、そこにダウンロードするページに細かい詳細は書いてるので、そこで年代とかも見てもらえればいいのかなと思ってます。はいいいありがととうござまましたあ思ったっっですすけけど、えー、ち ょ, ちょっと大丈夫いけますか ち ょ, ちょっと一瞬だけ共有させて画面を、はいえっと。こんな感じで、えっとこれは2018年の作品ですけれども、えっとアクティブのえっと金賞、銀賞、銅賞で、で金賞が取ったのは、これ、安来市の、えっと、高校生、女子高校生が応募してきた作品で。 ブ、えー、節で有名なところなんですけどやっぱ土壌が有名なのでもう少しだから土壌をもう少しみんなに知ってもらおうということで、えー、彼女たちはそういった土壌の料理を紹介をした。 そういった本を出して、地域の人に、えーと、皆さんにこう知っていただこうみたいな、そういう活動をしたのが、アクティブオンの1位です。なので、割に、えーと、そういった意味で、あまり IT が関係ないところでも賞を取ったりとかしています。で、あと、例えば、えっ、ー、と、これの同賞は、これは、あの、千葉県の流山市の、えっ、ー、と、小学生が、えっ、ー、と、これはリーダーだったんですけども、えー、要は、の防災の時に、やっぱり、あの、し な身近な人が、えっと、そういうお年寄りとかの人たちに、まあ、あの逃げ遅れないように教える、あのお知らせをするってことで、これはラインラインのそういう、えーっと あれですね、この、えー、スピーカーを使って、えー、遠隔から、まあ、孫がおじいちゃんに、えー、声をかけるみたいなそんなような、えー、仕組みでこれはあのアクティビティなんですけどちょっとあのデモ版まで作ってそれが表彰したりとかしていますまああとこのもっと前の過去になるとそういった意味では、えー、と地域のお年寄りたちが、えーとまあ、自分たちの知ってる情報を地図に、えー、と紙地図に書いてそれをデジタルにするみたいなそんなような表も取ったりしています。 はい、簡単にこんなもんですね。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。今見た感じだと、やっぱり学生からの応募が多いですね。賞を取っていのも含めて、うん。はい、ありがとうございました。で、えー、もう一つ、多分これはマイクラのあの、インフラデータチャレンジの、あー、じゃないや、えっ、ー、と、天群マップのマイクラの質問なんですけど、そのマイクラの作った都市の精度はどのくらいでしょうかっていう。あ えっとマイクラ自体はちょっとあのマイクラの。このブロックにあの落とし込むので、ちょっとそこは何だろう？精度とかちょっと難しいんですけど、そもそもの最初の天群データっていうのはかなり精度の高いデータになってます。例えば先ほどちょっと見せた。車からレーザーで計測するものとかです。と、あの数ミリ単位のあの精度とかで。 おそらく計測しているものかなと思います。はい、あの若干この計測する車両によってその精度の差はあるんですけど、数ミリから5ミリ、1ミリないぐらいのレベルで計測されてます。で、そういったえっ、ー、と計測によって道のデコボコとかっていうのが分かったりとか、うん、そういったことであの実際に行政とかは道路の管理者はああいったデータをこれまでこう最近取るようになったんですね。 でそれをあの行政で行政だったり国交省が持ってたデータっていうのをあのもっといろんな人が使えるようになったらどんなことができるんだろうっていうこともあってあの先ほどのプラットフォームなどでデータ公開されてたりするのでぜひ皆さんもこんな使い方できるんじゃないかとかっていうアイデア出していただければ嬉しいなと思います。どんどんんんんマイクラでででいろななそそれれぞれの街を作っっててもらこみ あのオンラインイベント開催したりとかできたら楽しいなと思ってます。ありがとうございました。はい。ブリゲードの定例会をマイクラでやるみたいなもんね。え、ね面白ね、面白いかもしれないですよね。<笑>その時はぜひ呼んでください。<笑>ありがとうございました。はい、では、えー、っと、じゃあ、あれですね。えー、ブレイクアウトルームで、このあとは。 細かい質問とか、それから、あとは、まあ、質問でなくても、何か話したいこととか、話題があれば、えー、それぞれの部屋で話していただきたくて、えっと、コンテスト系、えー、後半に紹介したアーバンデータチャレンジ、それからインフラデータチャレンジ、あと、LOD チャレンジの、おに関する、まあ、質問、それから、コンテスト系の人たちと話したいという方は、えー、メインルームに残っていただければ、そこで、まあ、その、えー、メインルームで行えますので、 えー、それを YouTube で配信するという形になります。で、えー、前半のブリゲード、えー、関西のブリゲード3つと、それから、えっ、ー、と、ブリゲードマッピングに関して、まあ、えー、気になるという方は、えーちあ、これ番号ちょっとあれ違うですね。えー、コンテスト系のちょっと話す、話したい方は、えー、番号は付けなくて大丈夫です。えっ、ー、と、ブリゲード関係のプロジェクト、それからブリゲードの方と話したいという方は、 1、えー、を名前の前に付けていただくと、えー、っと、僕が多分やった方がいいですね。今僕の名前が、え1、ー、が入ってるんですけど、こんな感じで、えー、ブリゲードの方に質問とか、それから話題がある方は、1を付けていただけると、えー、ブレイクアウト。 ルームに行けますので、よろしくお願いします。じゃあ、金持ちさ ん,、うん。あ、今、割り当ては狭、はい。はい。お願いします。 名前が変えられない方もいい。あ、そうか、名前の変え方ちょっと多分説明した方がいいかもしれないですね。あの、パソコンの方は自分の顔のところにマウスを当てていただくと、あの右上に3つ丸があるボタンが出てくるので、それを押すとそこに名前の変更というあのボタンがあって、そこから変更できますので。 名前の変え方わからない方は、チャットで聞いていただければ。じゃあ、ルームを開けますね。はい、お願いします。はい、今、えっと、ルームは、 でメインドームに残っている方は多分チャレンジ系だと思います。うん、あ、画面共有中は名前変えてしまう。確かにそうですね。ちょっと名前、あの、1に行きたいけれど、名前がわから名前の変え方が わからないという方は、ぜひチャットか、まあ、もちろん、あの、直接話しかけていただいて、質問してほしいです。<笑><音声>大丈夫かじゃあ、坂井君、このルームの司会進行は僕が、 やった方がいいですね。それは。司会進行といっても、多分あの、質問がある方は、なんか、あの、質疑応答の時に聞けなかったとか、あとは、なんかもうちょっと細かいこととか、なんなら質問じゃなくても大丈夫ですので、何か、 あ、そっか。竹早さんが今ツイッターでスビックテックライブの実況をしているので、よければぜひご覧ください。ですかね。なんかもしこの中で今まで三 3… コンテストとかに参加したことある方いたら感想とかこんなんだったみたいなんとか教えてもらえるとありがたいかなと思いますけどいかがですかあおとなしいな<笑>みんなおとなしいのと<笑>あとなんかあどうぞどうぞめっちゃ静かですねああの 僕の個人的な質問なんですけどあの LOD チャレンあの、アーバンデータチャレンジとインフラデータチャレンジは一応その、まあ、共産というか一つの括りとしてあると聞いたんですけど、LOD チャレンジも同じような感じですかうう一部というかあ、はいまあ、あの仲良くはえいただいておりまして、まあ、お互い宣伝し合い。 ましょうという感じでやらせていただいている感じです。あの形としてはあのまあ独立してあの作品の応募とかはやっているので、まああの共催とかところまではないんですけれども、まああの一緒に盛り上げていこうよっていうそういう関係ですね。はい。そうですね。あのえっ、ー、とお互いがあ の, のイベントで宣伝をしたりとかそういうことをやっていて、えっ、ー、と今日はあの N スクエアとえっ、ー、とまあチ ャ, チャレンジよくチャレンジ三兄弟とか言われてますけれども。 チャレンジーオープンガバナンスですね。そう、あと COG が今日、今日、はい、いないんですけど、はい、えっ、ー、と、まあ、なので、そこら辺のコンテストはみんな、みんな、我に、えっ、ー、と、仲良くやっていますってことかですね。なので、えっ、ー、と、うまくやると、実は全部に応募ができるっていう<笑>お。おぉ。竹澤さんから質問ありましたけど、<笑>あの複数応募可能ですからね。えーえー、大丈夫だと思います。 はい特に制限はしておりませんので、ぜひぜひあのいろいろまあできれば味付けとか変えていただけると面白いかなとは<笑><笑>思いますが、ただ、はい、ただえっとコンテストによってあの観点とか注目点が変わったりするのであの、全く同じものを出すよりも、そのコンテスト向けにちょっと味付けをするとをやってあげるといいと思いますね。うん、であとは、えー、っとあれですねあの LOD チャレンジがあの締め切りが一番早いので。 なので、まずターゲット、それするんだったら、ターゲットとしてはディーチャレンジを考えるのが一番いいのかもしれないですね。なるほど、うん。ありがとうございました。どんな味付けが受けるとかはあるんですか<笑>、えっと、ど, どうなんでしょう。だから、えーっとまあ、アワーデーターチャレンジの場合には、一つはまあデータをやっぱりうまくこう。 使っ て, いるっていうのてやっぱあの、えー、と地域の活動とうまくこうつながってるみたいなそんな観点があったりするとよくて、うん、要はえっ、ー、とよくあるあの、えー、と特にあの、えー、去年から重点テーマっていうのはテーマを決めたのでそのテーマに沿ったものであった方がより、えー、となん注目をされるというかっていうところが はテーマによっては点数がばらつきがあるわけではないのでそこら辺はだいだい大丈夫ですエロ t キャリンジョ<笑>私の意見だけだとあまり<笑>難しいんですが<笑>あのまああの、まあ、最近そのやっぱメンバーで話しているところで言うとあのまああの本当にあの LOD チャレンジがやったじあの 始, 始まった10年前とやっぱり状況がだいぶ変わってきていて、まあ、その時には本当にやっぱりオープンデータのコンテスト自体がきっと少なかったんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、今本当にいろんな形でやられているので、まあ、なんかむしろ こ, うここにしか出せないだろうみたいなものをなんかあえて表彰したいななんていう話を最近ちょっとしてたりします。やっぱりそうなるとまあ王道でいくとやっぱりリンクドデータをうまく使っていただくっていうのが一つだとは思いますけれども。うんうんまああの 法人リトリのやつなんかは、まあちょっとだから、あの、まあ、チャレンジオープンガバナンスとかでは、あれは絶対に多分表彰されないと思うんですね。これはあの悪い言い方ではないんですけれど、うんうんうん、あのまあそういうのもあの含めて、まあ、やっていきたいなという感じで、えー、とやっています。うんまあ、結構技術的に面白いみたいなのを評価されるのは、LOD かなって気がしますね。そうですね。はいうん ありがとうございましたあインフラデータチャレンジの味付けの特徴はありますか、はい、そうですね、インフラデータチャレンジは土木学会が主催ということになっているので、やっぱりあの土木のお仕事をしている人があの審査したりとかすることだと思うので、やはりその、うん。 実際に例えば道路を管理したりだとか災害の対応をあたる人だとかそういった方々が審査することになるのでそういったインフラのところにこう市民としてどんなことができるのかってい う, こ う, だろう今まで技術者専門家では考えられなかったよう な, なんか面白いアイデアというかうんあの逆に言うと土木の業界の中で枠の中にとらわれてやっぱり仕事をして してしまっている中で、全く新しいアイディアインプットとかあると結構喜ばれるのかなと思ったりするので、なんかあの硬く身構えず、なんか面白い。皆さんのアイディアが出てくるといいなと思ってます。そうですね。だからインフラデータチャレンジャーなんで本当にど道路がとか。橋がとかトンネルがとか。うん そういうテーマでデータがあの公開をされてるのでそういうところからやるのとあとはやっぱそういう業界の人が多いので業界以外のコンテストやってる一つはそういう業界以外の人が考えるとこんなことができるのかってこともあるのでそういったあのある例えばそのマイクラ天群データを使ったマイクロマイ ク, マイクラフトのマ イ, フト、ね、マイクラですねそういうのも実はに 業, 業界の人は割にあの そういう人たちが多いのでなかなかそういう発想はないので<笑>そういったところが結構あ の, 評あの点数が高いかもしれないっていうか他なかなかないところで結構面白いかなと思いますけどね。天文データだとあれですけどユニティを使って実際にあのリアルな街の、えー、と探検みたいのを作ってる人とかそんな人がいたりするので結構ゲームに結構応用するのが多分増えてくる可能性がありますよねそういった意味ではね。 そうですねなんか全くこれまで土木で使われてた デ, データなんだけど土木じゃなくてエンターテインメントに使ってみるとかさっきゲームって話もありましたけどそういった全然違う分野でもその街のデータが使えるっていうのはなんか面白いし付加価値が出てくると思うのでそういったアイデアが出てくるとこれまでこうクローズドでなかなかあの市民が。 触れるデータじゃなかったものを公開する意味っていうのがどんどん広がっていくと思うのでオープンデータ化にもつながるのかなと思ってますありがとうございましたなんかインフラデータチャレンジは一番、うん、あのちょっとこう一般の人から見てハードルが高いなと思う人も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかその そういう技術に触れるとか、なんかアイデアを考えるみたいなもののこうきっかけになるようなサイトだったりとか、その場所だったりとかイベントだったりみたいなのあるとか。そうですね。なんあのまさにおっしゃる通りで、なかなかこう土木関係じゃない人がこう見たときに分かりにくい。 専門用語が結構そのデータの説明とかにも書いてあったりとかするのでちょっとできればあの解説できるものはいっぱい解説したりあるいはしていきたいなと思っているのでえっと今週末とかに開かれるソーシャルハックデとかであの私も参加しているのでまあそういったところで聞いていただければなと思いますしあの 全然問いいいいいいい合わせせてててたただだも構いままんし聞いていただければなと思います結構あの前回のソーシャルハックデーでもトータル10人ぐらいの人が入れ替わり立ち代わり遊びに来てくれて一緒にこうデータ触ってみたりとかこのデータの読み方はこういう風にするんだよってあのベテランの方が教えてくれたりとかそういうことがあったりとかするので。 はい、今多分皆さんがシビックテックで、特に災害とか、街づくりみたいなところで。何かプロジェクトをやっているっていうことであったら、なんかあのお役に立てることもあると思うので、ぜひ。あの相談しに来てください。ありがとうございます。あ、今竹貞さんから。今昔商店街マップとか。面白そう、確かに。あ、本当ですね、面白そう。<笑>なんかいい。 結構データのなんか時系列のデータみたいなものとか探してみたりとかするとできできそうな気もしますしそうですねいいですね、はい、あの元業界にいた人間からするとあのやっぱりまだすごくデータ少ないんですよかなり隠してるなっていう感じが正直言って あってですねまだ出し切れてないだからこれをきっかけに市民の方がこういうのをもっと出してここの地域しかないけどこれもっとあるんじゃないのっていう呼びかけをするとですねあの彼らのその他骨壺的なその業界がねもっとオープンになってそうすることによってまたあの土木の業建設 の, の業界にも人がこう入ってくるみたいな相乗効果が長い目で見るとあるんじゃないかなと。 まあ、正直言うとね、データ足りないです。お<笑>、ええっとど っ, とどっとす探すの結構大変だったりするけど、でも深掘りすると結構おもしあい、まあ、ゆみさんがやって、エロンさんがやってくれたより、そうですね、あのええ、プラットフォーム、ね、まだまだやっぱりデータがこれからなのかなって、あのボリューム 1.0 になってるので、きっとこれから成長してくれるんだろうというところで、うんうん、いろんな要望とかも出していければなと思ってます。 やっぱこういうデータが欲しいよねと か, なんかこういうことができるよねっていうのがないとなかなか、ね、出す側も何のために出すのってなっちゃうのでやっぱそそううういいアアイデアは欲しいででですすすよねそうですねウェルカムですあ僕ちょっと質問が あ, るあってあの LOD チャレンジの関係であのなんかさっきのスライドでアイディア部門とかもあるって。 書いてあったんですけど、そのなんか比率みたいなのって。はい、分かりますか比率質問ごとにどれぐらいえー、っと、実は結構偏ってまして、えー、っと、ちょっと待ってくださいね、これ多分去年とかのやつか。えーいね、あ、すいません、ちょっと調べないと。 来ないんですが、えー、っと実はの基盤技術部門は本当に毎年多分1割未満であんまりあ本当にあの 10, 10はないっていう感じでやってきていてデータ分析可視化もそんな感じですね。でえー、っとだからアイディア部門がきっとこうあの3割とかアプリケーションが3割データセットが2割1割1割みたいな感じ ですかねはいあののなので結構アイディアで応募はいあごめんなさいなんか基盤系はやっぱりハードルが高いイメージはありましたねまあそうですねあの、まあ、非常にあの今日ご紹介したやつもあの本当にあの研究でやっている作品をそのまま応募をしてくださったものなのであれだけ見るととても歯が立たないというふうな感じではなるんですがあの まああの リ, ンまあ、リンクドデータ使える人ってなかなかでもやっぱり今いない感じだと思うのであの本当にノラ の, の, あのすご腕エンジニアさんが業界参入してくれると嬉しいなと個人的には思ってますなるほどあの法人しりとりは部門何部門ですか、ね、あはい あ, あれはですねあのテーマ賞の AI 賞を 取りましたおなるほどあのはい AI としてはとっても単純なルールベースの AI ですがあの遊んでみると意外とよくできてます。だけどなんか「運」を入れても出てくる「終わらない」みたいなのがさっきチャットで流れてました。 らしいですねあのもうほん法人名本当にいろんな法人があるので意外とそれ見てるだけ見てるだけでも楽しいんだなっていうのがあれで気づかされましたね、私は。はいはい、何か他に質問がある か, っいいかあっ、はい、どうぞ。あの私、去年あ、アーバンデータチャレンジ応募して、まあ、玉砕したわけですけど。<笑><笑>あの あの マ, ミさんマミさん本当にあのこの辺りのことを語らせると本当生き生きしてるなと思うんですけどあの去年はあのダムカードダムカードを集めるっていうアプリを作って応募したんですけどやっぱりその観光系って結構多いなって思ってたんですよね。でも、まああれから半年んまり経ち観光って 今どうなのみたいな空気になってる中結構そのさっき の, あの天群データとかこれ新しい観光になるんじゃないかなっていう気はしててなんかそこら辺なんかな ん, なんかできないかなっていう確かにうん面白そうねえんか今 GoTo とか言ってるけどねえ<笑><笑> でも全然天狗なんかすごいインスタ映えしそうだしね結構リアルだよね天狗が触ってみるとねうん、うん、面白そう、うん、そうそう新しい観光の形になるんじゃないかなと思ってねえうんそうなんかさっきあの橋のマップ作りたいみたいな話をチャットのところでやってたりとかしたんだけどなんかそういうの、うん、あの ぜひソーシャルハックでとかで一緒になんかみんなで作りたいなと思ったりしてるので、うん、なんかねいろんなアイデア出したよね。ね。う ん,、うん、ん楽しそう。そう GoTo あるけどまあなんか行けなくてもなんか地元の方に何かお金が落とせるとかさ何か食てるとかさ、うんうん、ちょっと遊びに行ったついでにみたいな、うん、なんかそういうのとか。 新あいあのこれ分出が終わると多分共有タイム多分というか共有タイムがありましてあの誰かがまとめて話さなければならないんですね。<笑>順之さん。 僕ですか僕は無理ですよ。<笑><笑>それは多分、小股さんがうまくまとめて。<笑>またさんですね。<笑><笑><笑>またむっちゃ無理をする。<笑>ではまあ、じゃあ、小股さんで、わからない、なんか、詳しいところがあれば、それぞれのなんか、<笑>えね、あのそうです、ね、最後に PR していただいても、告知募集の、 私の残ってないコードオジャパンでマイクラブができるってことだけあもう<笑>トラックにチャンネルがあるので入ってください。おマイクラブいいですね。で、っていうとこだけはもう頭の中に残ってで、ぜひあのみんなあの、はい、ドボックのデータ使っていろんなこと遊んでもらえればとは思ってますあなんかこれ。今戻ってきますなんか色あの味付けの特徴みたいなのを話してもらえれば。<笑> <笑>油断してたな<笑><笑>ダムカレーしか頭に浮かんでこないよなうだみんなでダムカレーを全国のダムカレーが食べたい<笑><笑>はいでは、えー、共有タイムに入りたいと思いますではまずはどっちからいきましょうかねブリゲード関係の方の部屋の内容共有を 少し、どなたかお願いできますでしょうか。はい、<笑>ましょう誰が…<笑>一応…なんだろう。なんか、プリゲードの方で質問を受けたことをちょっと説明するぐらいでも大丈夫なんですが。 僕が告知をしていなければならなかった。出<笑>走、うん、する前に。<笑>それぞれの発表者の方におしゃべりいただければいいんですが、じゃあなんか受けた質問など各ブリゲードの方、うん、少し説明していただけますか。 行政とどうつながるかとか、なんかどうやって、えっ、ー、と、うんブ、ブレレゲードがないところに広げるかみたいな話してましたね。うん、なるほど。うんうん。行政と、えっ、ー、とどう、なんかつながるかっていうのは、結構いろんな話が出てたかと思いますけど、<笑>話された方、<笑><笑>なんか。うんうん あ, あ、まあ、一つは、はい、私が、あの、各ブリゲイドに、まあ、議員とか関わってる人も増やしていって。議員に間をつないでもらうっていうのも一つの方法ということで、はい、お話しさせてもらいました。なるほど。今、ブリゲイドごとの横のつながりの作り方。そ話題に上がってましたね、というのがう、ねうん。なんか、あのー。 岐阜の石井さんみたいになんかあちこち行く人がいるといいよねとかなんかそんな話出てましたね。うん、確かに、うん。なるほど。坂の下さんネタもだいぶ出ました。坂の下さん<笑>、うん、<笑>なるほど。じゃあ、そんな感じで、では、コンテスト系の概要、概要というか、大まかな概要を大又さんにお願いしたいです。はい えっ、ー、と、そうですね、あの、えっ、ー、と、まあ、直前に、ま、あ無茶ぶりをされてるんですけど、まあ、あの、コンテスト、えっ、ー、と、LOD チャレンジと、アーバンデータチャレンジと、ま、インフラデータチャレンジですけど、まあ、どれもやっぱデータを使って、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、いろいろコンテストやってるんですけども、結構だから、LOD チャレンジも、やっぱ、結構やっぱり、あの、コンテストなんだけど、いろいろ楽しい作品がいろいろあったりするので、やっぱデータを使う上で、そういった、 観点がががあっったた方なななかかか面白いい作品ができたりすするのかなと思っています要は自分が楽しめるっていうものから見るとあのまた違った観点でできるという特に例えばインフラデータチャレンジはやっぱり業界の人から見てなかなかやっぱりそれ専門的にずっとやってる人がやるとなかなか出ないアイデアっていうのが、えー、きっと出てくる。 と思うので、えー、特に橋とかトンネルとか、えー、道路ですね、そういうことをやってるデータって、えー、となかなか硬、えー、いものしか出てこないんですけども、まあ、その中で 今, 日今回やったのは、えー、と一つ分かったのは Code for Japan で、えー、とマイクラブができると、と要は天群データを使って、えーま、マインクラフトのデータが作れたりするのだったり、あとはそういうユニティを使って、えー、そういった、えー、と街のリアルな街のデータを使ったりするようなことができるので、そういった意味で データと触 れ, 触れながらコンテストも応募するんですけれども、そういった意味では楽しむというところで、そういったゲームなり何なり、身近なものと合わせてみてやってみるのがいいんじゃないかなというところだと思います。以上です。はい、ありがとうございました。突然の打ち上に答えていただいて助かりました。では、えー、っと最後に、えー、少しアンケートに答えていただきたいです。こののフォームの QR コードから、えー、ぜひアンケートに答えていただきたいです。僕らは、これをまあ参考にして、次回のイベント等も企画しているので、えー、ぜひ、お答えください。はい、でですね、えー、アンケートを答えていただいている間に、えー、次回のソーシャルハックでは、 7月18日の土曜日、今週の土曜日ですね、の11時から、えー、開催いたします。ぜひ、えー、こ今日は紹介というか、登壇していただいた方のプロジェクト、それからブリゲードの活動なども、あの次回のソーシャルハックデーに参加する可能性があるものもありますので、ぜひご参加ください。はい。で、 で、えー、その他の Code for Japan のイベント情報は、p t x のページから確認できますので、えー、ぜひご確認ください。SNS は、えー、Twitter は Code for JP、えー、Facebook は Code for Japan、Slack は cfj.slack.com、えー。ここの、あのこの Slack に入ればマイクラチャンネルありますので、ぜひ、あ, あと、さっきあの、チャットで Code for 議員を作りたいっていう、 ことが書かれてて、すごい面白そうだなと思ったので、えー、ぜひ、そういうチャンネル作りも、ぜひ、ストラックに参加してやってみてください。ハッシュタグはシビックテックライブそれからストップコビド1 9 j p です。よろしくお願いします。では、えー、最後に集合したその前に今村さんからイベント告知を。 はい、ありがとうございます。おお願願いいい、ししまます。<笑>すす。かさず<笑>お願いします<笑>。はい、ありがとうございます。さって17日7時から夜7時からコントリビューター感謝祭をやらせていただきます。えー、と、今チャットに投げますね。はい。ちょっと画面共有もしていいですかあちょっとしない方がいいですか い, い, ですいや、いや、していいですかお願いします、はい 東京都のコロナ対策サイトもです、ね、4, 4ヶ月半ぐらい経つんですけど、まあ、あの GitHub 上のコントリビューターの数でいうとだいたい280ぐらいであとそこに現れてない翻訳コントリビューターの方たち入れると多分300ぐらいはいくと思うんですけど。 その皆さんにですね是非感謝のを伝える機会をということで、あのー、この機会を設けさせていただきましたまあゆ言ってもまあ緩いオンライン飲み会なんですけどえっ、ー、とですねあの東京都に関わってない方でも地域版に関わったよっていう方とかあと異臭にちょっと「いいね」を押したよことがあるよとか。 もう本当にあの GitHub のアカウントがあれば誰でもあの参加していいのであのぜひご参加ください。えっ、ー、とまあみんなでこう GitHub を見ながら飲もうという回です。あとあのコントリビューターさん気になるとかあ の, あの人にちょっと感謝状を送りたいとかそういう企画があったりします。あとですね東京都庁の職員の方もお呼びしているのであのぜひ あの、ちょっと交流などできればいいなと思ってます。で、えー、そうですね。lt もあります。で、今そうですね。コンパスと合わせると、まだ30弱ぐらいの参加。応募なので、あの是非あのー、まあ、当日ドタ参加でも大丈夫ですので、あのお時間ある方はぜひコントリビューター感謝祭をにお越しください。はい、ありがとうございます。 ありがとうございました。ぜひご参加ください。もう一回これは、どいた方がいいかな。どんこちらから、この今チャットに貼ったので、ここから申し込みできますので、よろしくお願いします。ぜひご参加ください。はい。では、告知はありませんかね。では、集合写真を最後に撮りたいと思います。えっと、 顔出しが NG の場合、あの、写真、あ、じゃないや、あの、カメラをオフにしてしまうと名前が映るので、あの、アイコンを設定するか、手元の何かで顔を隠していただけるとありがたいです。で、えー、顔の前でですね、右手で、右手で C のマークですね。こう、右手で C のマークを作ると、えー、ミラーリングしてない方は多分逆に映ると思うんですけど、それで合ってます。 えー、右手で C の形を作っていただいて、で、共有を停止し、太田さんは、今日はいらっしゃいますか あ, あ、おります。お願いします。さんね。じゃあ、えー、っ, と<笑> っ, とっと、あ、渡辺さん、多分逆ですね、それ。 あってますはい、じゃあ1枚取ります。3、2、1、パシャ。もう一度取ります。<笑> 3、2、1、パシャ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ございました。では、今日は以上になります。ご参加ありがとうございました。この後は いる飲み会というか懇親会ですので、気楽にご参加ください。ありがとうございました。